私はある遊園地のお化け屋敷で働いていた従業員です。遊園地は不況の波を受け閉園することになり、お化け屋敷も何もかも解体されることになりました。特に私の得た遊園地は、お化け屋敷が目玉で失神する人もいるくらいでした。では、 皆さん、お化け屋敷には本物が混ざっているなんて聞いたことはありませんか私たちのお化け屋敷も例外ではありませんでした。実はお化け役の中にいたんですよ、本物が。私たちは一様に震えながら大声で、いやあ、あんたばっか こんなきついとこで死んでボランティアかいやー結構なこったねーと言ったんですだってそうでしょこの世の中金があればなんとかなるんですよ金があれば幸せとは言いませんでも金で避けられる不幸はたくさんありますお金があれば こんなお化け屋敷で働かなくてもよかったし、腎臓を売る必要もなかった。そして何より、実家の遊園地が潰れる必要も、今、私が首に縄をかける必要もなかったわけですから。